皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年2月3日、特訓モード中に経験値の書を使っても何も起こらないという小ネタから始めてみました。そして、本来ならバージョンアップ初日にやっておかなければいけなかった女神の木です。要求数がだんだん地味に多くなってますが、今回は手持ちのアイテム数で大丈夫そうです。 ここから24時間待たされるのがアレなのでやはり初日にやっておくべきでした防衛軍に行ったらちょうど全兵団襲来中だったので新しく追加された植物系ガタラに乗り込みましたこれがいつもよりモンスター出現数が多い感じでとにかく大変でしたガタラのマップなので砲台の使いどころが難しいというかあまりない感じでむしろ海賊の砲台の方が強いですね つまり、何が言いたいかと言いますと、初見プレイで防衛失敗しましたが、2回目はなんとか防衛できました。新しい武器が追加されたので、1日1回は防衛軍をやろうと思います。東具に比べて、武器にはあまりお金をかけないスタイルなので、メイン職業以外の武器はここで揃えたいと思います。今回は弓と槍をもらいました。なんかとんでもない錬金効果ですが、仕方かがないので、これでしばらく過ごします。